お, とおはようございます高松でオークションですね。盆栽オークションで競り落としたものをいただきましたいただきました視聴者のゼロ様からですやったーこれをちょっと簡単に作ってほしいとはいこれは割と競合したんですかねあわかんないんかわかんない僕は編集してました あ, あ20年のプレゼントお目が高いということですね、うんはい、いい気ですねいい気古いですよねはいこれでしっかり動きがあるのでいろんな色々見ても面白いかなと うんますはい、これをどう作るかって話なんですけど、はいまあ、いろんな人の話を、まあ、僕は聞いてるんですけど、はい、ンタさんんなならどうすするかなってことででお願いしたんですよ、はいうん、まずこれを見た時にやっぱりここの一番のポイントはここですよねしシャリと言いますかどこをまず正面っていうふうに考えるとこれがやっぱ一番見せたいところなんですよ、うん、ただ一個ちょっとネックな部分がこの木にあって、はい、っていうのはまあ まずここが長いっていうと線距離がですねまっすぐなのはちょっと長いっていうのとここが太いんですよ先端が先端があまあ皮が荒れてしまって荒れてね黒松のいい肌なんですけどもここがまあどうしても血の細い部分太い部分でまあちょっと苔順があまりよろしくなく見えてしまうのでういうのをどうしようかなと思ってみましたで僕は一回最初はこういう構想で考えたんです 半、ね、径、うん、とか県外というかでこの角度にするとこの動きがよく見えるっていうところ、はい、ただ、まあ、さっき言ったようにここが少し細い、うん、くなってしまっていて逆にこっちがもう肥大してしまって太くなっちゃっているので、うん、その差が美しくないあとはここら辺もね無空ですよねそのまま何もないので、はい、その辺が少し面白くないかなっていうのでいろいろちょっと考えてるんですけど。今今回は今のままだと 少し勢いが横に流れている木なのでもう少し勢いを出してあげた方がいいなと思ったのでちょっとだけこの辺で立ち木のようにしてなるほどじゃあ最初の構造ともう逆ですよ ね, そ う, ですねそうすると、ね、この木が奥に行くのでここの長さがあんまり強調されなくなるっていうのと、うん、何もなくまっすぐ伸びた部分が強調されなくなるっていうのと。 あとはここが少し太く見えますよね、うん、プラスここがよく、ね、白いところがよく見えるようになるのでベストバランスなのかなっていう風に構造としてはこの枝を、えー、思いっきりこっちに持ってきて差し枝 の, 方のようにして、うんえー、この辺ですねを、まあ、反対の変えった枝にする、まあ、あともう一つは頭なんですけどこれかこれどっちか頭にしようと思っていてほうほう、まあ、最初はこれでもいいかなと思ったんですけど、ねまあ、こっち寂しいのでこっちを こういう風にして、これを頭にしようかなと。なるほど。で、これが裏枝ですね。こ、はあのようなバランスでいいんじゃないかなっていう風にぜ つ, つよくしてみたんで す,、うん、ですかちょっと今日しゃべり、いつもより聞きやすいなと思いました。はいはい、ちょっと、反省してるんですよね。声もちっちゃいし。はこ、い、う<笑>いう風にやっていきます。はい、お願いします。はい、まず最初に、針金掛けの前にですね、はい、黒松の大事な作業として 恥ずかしっていうのを、まあ、年末ぐらいから新年にかけてやっていくんですけどもこれをちょっと実際この木も何も手に入ってない状態なので少しやってみようと思います。うんはいはい、で黒松っていうのはまあ皆さんご存知かと思うんですけど2本こうやって対になってる葉っぱがあるんですね。はい、で五葉松は5本なので文字通りおり五葉松なんですけどちょっと見てもらえるとまあ割と密集している部分が多いと思うんですけど。 来年の目にしっかり光をあ当ててあげるっていうのと力を分散すると思うんですよ僕は。なので基準としては七五三っって昔は言たたみたいな、はいはい、上は少なくして下は下枝なので少し多めに葉っぱを残すんですけど。 まあ、七五三の考えに数字にはとらわれないでいいと思うので、うん、上は少し多めに葉っぱを取って透かしてあげる下も透かしてあげるんだけど上ほどはやらないようにしてあげて、うん、こうやってじゃんだんだんだんだん葉っぱの数をえ増やしていっていただければいいのかなというふうに思います。取、はい、取るるもですねっっってていっぱいぱんじゃなくここのの、ね、手があった時にこの1本おきに 取っていってあげるといいあげか、ねね、<笑>ここに芽があってここに芽があってここにまあ葉っぱがあるわけですけど、はいはい、こうなった時に一、まあ、本おきに取っていってあげればいいこれを取るこれを取るこれを取 る, これを取るみたいな、うん、5本でいう今5本でやると2本になりましたけど、うんまあ、逆でもいいと思うこの2本を取ってあげるこの3本残る こ,、はい、こういう感じで取っていってあげればきれいに取れますので。はい っていいうのを上からやっていきましょうあとはこの木もですね枝があんまり目切り後に何もしてないような感じなのでどのへんの整理もしてあげましょう、はい、3つ以上同じとこが出てたら少しどっちの枝かちょっと取ってあげましょ う, こ う, いうこういうのもですねこれとこれがあるのでどっちか取ってあげるこういう感じで2本にあったじゃないですか真ん中のやつを取ってあげる。 そうです整理してあげるこれもこの間前やったんですけれども、まあ、横横に残るやつを残してあげればいいと思うんですなのでこうあった場合はこれを取ってあげるとか、まあ、針金でこうやってやってくる予定だったら、まあ、この下を取ってあげるとか、うん、そういう感じですね。うん ハ、え、ス、ー、かしいは一応終わりました、はい、見ていただくと、うんまあ、全体的に透けたのが分かるのと一、はいまあ、つ大きに間引いたっていう感じですね、うんまあ、大げさにはちょっとやらなかったんですけどこうやってあげることによって来年以降の芽吹きに影響してくるのでなるほど、はい、じゃあ早速針金かけていこうと思います、はい、角度としてはこれぐらいにしようかなっていうふうに、ん、これぐらいにしたいなというふうに思うんでこれを下げていくるのと まあ、これ、これを作ると。ちなみに、私は来てから三時間経過してますね。<笑>いつの間にか三時間経過していますが。恥ずかしいしか四日。かし い, しか<笑>いろいろちょっといろいろね、ありました。 そうの思い出はどうでした？<笑>もうだいぶ<笑>だいぶ時間経ってる気分する。あ、そうだ。お笑いお笑いウルトラクルーズじゃねえ盆栽ウルトラクルーズ覇者ですから私。私何本正解。10回ぐらい多分問題出たと。えー、まあ、簡単でしたよ。ね容強気ですね。うん、内容はそんな難しくなかった。ただ、その高松関係の問題はちょっと難しかった。 その高松関係っていうのは実際の神社があるかないかとかああ縁の数は何円ある か, かああそれはねちょっと分からないかもしれないです、ね、で僕でも分からないですけどあとはじゃんけん大会ですから最後は<笑> じ, ゃんんゃじゃんけんにも勝っちゃったと封印が起こないん<笑>大丈夫かって<笑>一応ね呼ばれていってるから取っちゃっていいのかなみたいなじゃあ何がもらえるんですかええっと商品券1万円えー それを高木さんにあげて木買ったんですよいい感じに回してそう行ったんですちゃんと落としてきました も, ん、はい、もうこういう多分人によって作り方変わる木は面白いですよ ね, ね多分考え方いろいろみんな違いますもんね、うん、聞いた人たちどうしたいかにもよ、ね、そ, う そ, う そ, うその後どうしたいか正面でいつもみんな違ったしたらちょっと こう見てると木が揺れてて怖いんですよね。折れそうで。どうしよ。結構動いてる。シゴどこかが回ってないところでバツバツ枝を切ってますが。<笑><笑>風？葉っぱ切ればねもう綺麗に見えますけど。切る。うんどちらも。ね、っ切ると。 悪いこともあるけど、少しやっぱりね影響出ますよね。若干その成長において、嫌いな方が元気 目, 目が元気な気がする。少しのストレスがかかると思う。逆に行った方が光が当たるって人もいるんだけど、うん、西の人の方とか、でも西とこっちは環境が違うんで、うん、正解はなさそう。その上で僕はあんまり聞きたくないっていうのが。うん 引きついてたなこのなんかで踏ながら切ってるね。きれいに見える。に見えるから。な、はいど。どうでしょう。まあもっと充実してきて来ればいいんですけど。うん、結構枝抜いたのはあここか。で幹に被ってるとこ。うん。長い枝切ったでしょうか。ここね。うん。うんうん、あれいやこれやっぱりこっちを効かせるためです。 バランス的にここがめちゃくちゃ多かったんで、うん、こっちの枝がこっち利かせるためには枝数少なくしないといけなかったなるほど最初の形だとそっちが差し枝なのかなみたいな感じだと思う、うん、でもこれ利かせる、ね、た方がせっかくの枝だからなるほどここまで何もなくなっちゃうんで利かせるならまあねこうやってあ減らさないとちょっとバランスが悪くなっちゃうんで落としましたけど、うん、でこれで丸鉢かなんか入ればいいじゃないですか うん、でもこれ古いからかっこいいよ ね, ねこれは何番とかに入れたいですよね結構でも鉢植え替えた時に奥に重心があるように見えるじゃないですかそれ、うんうん、いいねもうもうちょっとそれでもいいんだ盆栽って大体ね前にこうかぶってくるから頭がこうやってかぶってるんでこっから見るとあもうちょっと起こした方がいいのかそしたらもう少しなんか支柱立ててこうやって起こした方がいいかもしれない 起こした方がいいんだ。これぐらいになると。入り替える時に。ポイントを言います。ポイントをお願いします。はい、まずこの立ち上がりの動きを。しか見せてあげるっていうので。ここに枝がかぶってたので。うん、少し。詰めてあげました。この辺は。はい、あとは。骨作りなので。うん、全体的に、まあ、横に横にっていうふうに作っていきました。はい、まあ、落とす枝はしっかり落として。うん、まあ、黒松なので。はい。 来年には自然に上に向いてくるので、まあ、横向きでもまだ今のところはいいのかなと、うんまあ、若干少し見栄えのために芽は起こしましたけど、はい、あとは芽、ね、数が増えてくるとまたね見え方が違うと思うんで一作すると結構迫力が出てくると思いますよ。うん、この辺かもっと近づけたいっす、うんこれぐらいか ちょっと近づけました、ねうん、ここが大事だと思うんですよ、うんね、しっかり栄養がいけばここが充実してくると思うので逆にこっちを落としていかないとこっちに栄養がいかなくなっちゃうんで、うん、この辺は、ね、加味して結構落としましたけ ど, なるほどで裏枝があって、まあ、ちょっと文人っぽくなりましたけどそうです、ね、まああとは、ね、この枝があることによってここの太さが気にならなくなったと思うんですよ。うん、立ち上がりから しっかり上に向かうっていうその辺を加味してのちょっと奥行きなんですけどこれが横に向いちゃうとこの時開いちゃ う, んですねそうです、ね、この辺もそうだしここも空いちゃうで、うんでそ、ね、こ, こは奥行きを使ってあげてまあ縮 め, 縮め短く見せてあげるっていうところですよね遠近法ですよね目立たせて奥に行かせることによってまあこっちはあんまり目立たせないようにするな、はい、ということでした。はい これで高松の木を大宮の盆栽師が作るとその架け橋に私が慣れたのかもしれない<笑>それぞれストーリーがありますからねそうですね逆もあればいいかな逆もね<笑>でトシさんにこっちのやつをあこっちの木か、うんうんうん、商品か川口とかのねそれもいいです、ね、向こうに持ってって作るのも面白いかもしれないです ね, ねそれができるのが日本国内の強みだで、うんうん、そうですね手を取りましょう では取り合いましょう。はい。はい、で、弟子が言ってるものあれだけど、はい、でも、いい気ができました。じゃ、来年、二えですね。お願しましょう、はい。はい。はい。ありがとうございました、はい。黒松を針金をかけました。はい。はい。ゼロさん、ありがとうございました。ゼロさん、ありがとうございます。勉強になりました。はい。ありがとうございました。<笑> 優勝者の方にはですね優勝賞品の商品券がお渡しされますはいありがとうございますすごいありがとうございますあっ ち, ちょっとインタビューいいですかちょっとツアーももすぎたのでどこから来られましたか埼玉県から<笑>埼玉ありがとうございますようこそドンケンはいどうですか問題難しかったですか 盆栽球っていうユーチューブチャンネル見てるとすべて学べるのでえ皆さん見てください。盆栽球さんありがとうございます。お勉強になるユーチューブですよ。ありがとうございます。ありがとうございました。おめでとうございます。皆さんありがとうございます。えー、はい。いや、大盛り上がりでしたね。私ちょっと興奮してちょっと声枯れちゃってるんですけれども、この後ね二回目。 豪華な2回もございますのでね、ぜひ皆さんチャレンジしてくださいね。さあ、この後こちらのステージでは11時30分から、本体のオークションが行われます。